こんにちは、アブです。今日はですね、おすすめのミニマルガジェット参戦0 0って話をしていこうかなと思います。えー、僕自身、ミニマルに経営をしながら、フリーランスの活動をしたりだとか、ライティングをしたり、メディアを作ったりだとか、あとは動画編集昔やったりだとか、あとはシェアハウス経営したりだとか。 え、管理したりだとか、モデル事務所を作ったりだとかっていうことをしてたんですけども、で、その中でも実際超おすすめ、えー、仕事を効率化する上にガジェットってめちゃくちゃ重要で、そのおすすめの、えー、実際に今使ってるアイテムを紹介していこうかなと思います。やっぱりいろいろなスマートフォンだったりだとか、ノイズキャンセリングのイヤホンだったりだとかっていう風にいろんな人がいろいろとね、説明してるんですけども、今日は実際にどういう風に使ってるのか、使い方を含めておすすめのアイテムの紹介をしていきます。 まず一つ目おすすめのアイテム何かっていうと、Kindle の読み上げアプリです。これすごくめっちゃね、僕が今もう癖強くおすすめしてるんですけども、何かっていうと皆さん本を読むときって、えー、紙の本読んだりだとかしませんか紙の本読んだり、Kindle が最近流行ってるからって言って、Kindle 使ってみたりだとか、あとはコロナの影響で本屋がそもそも閉まってて、本が買えないよっていう方もいらっしゃると思うんで、Kindle、えー を使って本を読む人がめっちゃ増えました。その中でも、Kindle でおすすめの設定があるんですよ。それが何かっていうと、読み上げの設定です。えー、本の読み上げ設定ってどういうことかっていうと、皆さん、オーディオブックって聞かれたことあると思うんですけど、オーディオブックって、ま、要は CD のような形で、音源だけをダウンロードして、えー、で、耳で聞くっていうような形ですよね。それではなくて、Kindle がそもそもあって、その Kindle を読み上げてくれる設定があるんです。それが、こちらです。 セロトニンについては耳にされたことがあるだろうしその不足が抑物に関係していることもご存知かもしれないが私が会ってきた多くの精神科医でさえそれ以上のことはあまり知らないようだ強いストレスを受けると脳の何十億というニューロンの結合が蝕まれることや鉄の状態がたたくと脳の一部が萎縮してしまうことが見つかっているまたきて脳にたどり着き高知の思考メカニズムにおい成長因成長因子 IGF1 薬拳 で、n d l e をこんな感じで読み上げ設定にすると、なんとオーディオブックとして使えるんですよ。これめちゃくちゃ良くて、最近ね、知ったというか、昔から結構読み上げ設定とかあったんですけども、全然使い物にならなかったんですよね。それが最近より進化して、もう結構、あの、聞きやすくなってます。なんで、この読み上げ設定を使うことによって、もう1日1冊以上を監読できるようになりました。本を監読するようになったっていうのがポイントです。 で読み上げ設定のいいところは何かっていうともう、ね、Kindle ってあの読むんですけど結構なかなか入ってこないことあるじゃないですか頭の中になんか入ってこないなとか本読みたいけどめんどくさいなこれちょっと難しすぎるなって思う時とかにおすすめでえ読み起こしてくれるしプラス Kindle なんでそれを自分で文字でしっかりと理解したい時に止めることができるんですよ。ここれがすごくいいところでオオーディオブックの場合って 文字がすごくね、あの、入ってくるんですけど、音として結構綺麗に入ってくるんですけど、なかなか理解しにくいっていうのがありますよね。そういった時に、え、本として、Kindle として、文字も読めるし、プラス読み上げもしてくれるっていうところで、えー、すごく使いやすい。オーディオブック使いやすいかなというところです。で、本を読むメリットって何かっていうと、え、本ってね、やっぱりいいろね、本読みなさいよとか、本っていいよっていうふうに言われると思うんですけども、本ってやっぱめちゃくちゃめんどくさかったりしませんか 本を読むのってなんかね、いいっていうふうに分かってるけど、そんな読む時間ないしって思ったりしませんそういった時に本を聞くっていうところを皮切りにして。で、本を聞きながら実際に理解しながら読むとすごく入ってきやすくなります。で、本を読んだ後っておすすめのポイントがあって、本の情報を使うっていうのがすごくいいかなと。僕のチャンネルではめちゃくちゃ言ってるんですけれども、どういうことかっていうと、例えば、例えば雑誌を買いましたと。 僕が昔ね、ファッションが好きだった頃、中学生時代にあの棚にあるファッション雑誌をもう片っ端しから読んでたんですよ。で、好きな本え好きな、好きなファッション雑誌があったら買っていくっていうことをして、で、そのファッション雑誌に書いてあるおすすめのブランドとか、今流行ってるブランドがどこに売ってるかなっていうふうに見て、それをわざわざ買いに行ったりだとか、東京行ったりだとか、大阪行ったりだとかして、ファッションを見て、実際に買いに行くっていうことをしてました。これって何かっていうと、本の情報を使うってことなんですよ。 本に載ってた情報を見てて自分の人生に生かす、本に載ってたファッションブランド見てこれいいなと思ってわざわざ買いに行くみたいな形で本を元にインプットした情報を行動でアウトプットさせるっていうところが えー、おすすめのポイントです。要するに、本の情報を使うこと。えー、例えば、料理本でもいいですし、料理本を見て、料理を作ってみたいなと思って、実際に作ってみるとか、釣りの情報を見て、えー釣りのえー、釣りの仕掛けだとか見て、あ、これいいなと思ったらそれを使ってみるとっていうふうに自分の人生に使うように、えー、本をインプットしてアウトプットさせる。本の情報をインプットして、自分の人生でアウトプットさせるっていう使い方がおすすめです。なので、本を実際に読んだときに、例えばね、脳科学の本を読んだに、 に散歩がいいよっていう風に言われたとしたらあ散歩っていいんだなっていう風に思ってそれを実際に散歩自分でやってみてあ本当だなかなかねあのニューロンの活性化だとかニューロンの結合が良くなってとか、えー、そもそも散歩すると血流が良くなって、えー、身体によくなるしプラスモチベーションも上がるんだなっていう風に自分の実際に実際に使ってみるっていうのが。 すごくいいところです。なんで本を読みなさいよっていうふうにちっちゃい頃にね言われたりするじゃないですか。そういった時に本を読んで実際にその情報を使うっていうところまでを、えー、セットとして考えてやってみるといいんじゃないかなというところです。まず一つ目がキンドルの読み上げ設定でした。次、二つ目何かっていうと、まあ、結構ねいろんなところで言われてるんですけどもノイズキャンセリングのイヤホンです。これ。ノイキャンのイヤホンです。えー、これ iPad、iPad じゃない、iPhone のあのノイキャンの イヤホンなんですけど今これ結構買えないっていう風に言われてます、えー、予約で購入して2週間ぐらい届くのかな、えー、っていうのがおすすめのアイテムになりますこれ何がいいかっていうとまあ、要するにあのどこでもノイズシャットアウトできるんですよもういろんな人が結構ノイキャンのいいところ言ってると思うんですけども僕がおすすめするのはノイキャンアプリを使ってノイキャンのイヤホンを使って Kindle の読み上げアプリを あの、設定することです。これ、すごくいいところで、何かっていうと、もうラジオとか、オーディオブックの感覚で本を読みながらできます。で、プラス、おすすめなのが散歩をすることです、えー。散歩しながら本を読めるっていうのが、このノイキャンのおすすめのポイントで、えー、これでね、つけてねで、で、実際に散歩しながら歩いて、で、ノイキャンで、えー、ノイズをシャットアウトしながら歩いて、で、本の情報を聞くってこともできます。 で、プラス、例えば、えー、通勤の時間だとかにこれを聞いて、えー、耳で本を読んだりだとか、っていうふうにね、時短として、えー、使えるっていうのがいいなというふうに思ってるところです。で、実際本を読みながら歩いてると、やっぱりね、結構ノイキャンするとすごく危ないんで、片耳だけは外しておくとかっていう対策もしたりだとか、そういうのがいいのかなと思うんですけども、やっぱりノイキャン、すごくいいです。ノイズキャンセリングがついている、えー、イヤホンを使いながら読書をする。 本を聞くっていうのがおすすめです。なんで二つ目のアプリ、えー、おすすめのサービス、ガジェットなんですけども、n o キ a のイヤホンでした。次、三つ目なんですけども、最近僕も、えー、おすすめしてるんですけども、三つ目何かっていうと、このリングです。このリング。オーラリングって言われるリング。 これを最近ゲットしました。これね、いろんなところで言われてると思うんですけども、オーラリング、これ何かっていうと、ただの指輪じゃないんですよ。これで心拍数が測いたりとか、睡眠の質を測ることができます。これによって、どんなことが測れるかっていうと、例えば、睡眠の場合行くと、レム睡眠、ノンレム睡眠の長さが測ります。ノンレム睡眠じゃなくて、深い睡眠の時間が測れるっていうことなんですけども、実際、睡眠ってどういうふうに自分が睡眠をとってるかって、なかなかわかりにくいじゃないですか。 えー、レム睡眠、ノンレム睡眠っていうふうに話は聞いたことあるけど、実際どんなものなのかっていうのを、えー、これで正確に、正確じゃないな。まあ、大雑把に測ることができます。結構正確というか、まあまあ、すごくね、データ分析されてるんですけれども、どういったところかっていうと、例えば、この時間にトイレで起きましたよとかっていうところが見れたりだとか、あとは、えー、睡眠の深さが1時間から1時間半だとかっていうふうに見れたりだとか、あとは、 眠ム睡眠、ちょっとね、あの、脳が休んでる、えー、睡眠だとかの時間がどれぐらいなのかっていうのが分かるっていうところです。で、プラス面白いのが心拍数も測れるんで、日中の活動の、えー、量も分かってきます。どれぐらいのカロリー消費してだとか、えー、総カロリーがこれぐらいなんで、もうちょっと運動してくださいねっていうようなことも設定できたりだとか、っていうところで自分の体調をスコア化できるっていうところです。 要するに睡眠ってやっぱり体調に直結するじゃないですか。えー、睡眠不足だった時って、あのー、体調が優れなかったりだとか、えー、睡眠不足の場合やる気が落ちたりだとかモチベーションが下がったりだとかってしますよねで。要するに睡眠の質が高ければすごく快適に過ごすことができるというところでこのガジェットを取り入れてみました。でちなみに深い睡眠っていうのはやっぱり 日, 日中の活動、 によるところがあるんですよ。より質の高い睡眠をとるためにも、日中の活動を重視しないといけない。日中の活動をしっかりとした疲れを、疲れさせることによって、日中の活動を疲れさせることによって、深い睡眠が生まれるというところがあるんで、そういったところで日中の活動も見直せるっていうのがおすすめのポイントです。どんな運動がいいかって言われると、結構ね、いろんな研究があるんですけども、最大酸素消費の 75% 程度の強さ、 の運動をすることによって、え、記憶を司る脳にあるね、海馬っていうところの、え、量が 2% 増量したっていうような研究もあったりだとか、あとは、最大心拍数 75% 程度の運動をすることによって、ニューロンの活性化が促されたりだとか、あとはもうシンプルに、あの、心臓がドクドクするような運動ってありますよね。それって、要するに、あの、血液の循環が早くなってるんですよ。それによって、いろいろと酸素が あの、体の中に注目して回っていくので、そういったところで血流を促すための運動をすることによって、すごく体にいいっていうような研究もあったりだとか、してるんで、えー、いろいろといいというところですよね。えー、こういっったあのガジェットを使って自分の 身体がどういうふうに動いてるのかとか、どういうふうな活動を日中してるのかっていうのをデータ分析できるっていうのがこのリングの特徴です。もうめちゃくちゃいろんなところで説明されていて、あの、おすすめされてるんで、まあまあ、みんな知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、これを、えー、持ちながら、実際これを買ったことによって、僕はあの、脳科学の本だとか、健康についての本だとか、食生活だとか、でもいろんなね、 あのね、スリップス の, あのゲノム解析だとかっていうような DNA のところまで今勉強中です。そういったところでこれをね、皮切りにいろいろと勉強し始めたんで、そういったところであのガジェット取り入れて実際どういうふうに質を高めるのかとか、どうやったらあの睡眠スコアが上がるのかなとか、どういうふうな日中の過ごし方がいいのかなっていうふうに日常そのものを改善できるという意味でこのガジェットおすすめになっています。 で、今日はですね、三つのアイテムを紹介していきました。えー、いかがだったでしょうか一つ目が、Kindle の読み上げアプリを使って、読み上げ設定を使って、Kindle をオーディオブックにするという設定を紹介しました。二つ目、ノイキャン、ノイズキャンセリングのイヤホンを使うことによって、ノイズキャンセリングしながら読書でできるよというところですね。えー、読書、本を聞くことができるよというところです。で、三つ目は何かっていうと、このオーラリングを使って、 えー、自分の体を測定しながら実際どんな、えー、日中の過ごし方がいいとか食事の、えー、おすすめのポイント何かっていうふうに勉強し始めれるっていうところを、えー、おすすめしてみました3つのアイテム、えー、いかがだったでしょうかね実際買ってみてとかやってみてもうキンドルのアプリだったら無料で結構できたりするんで、えー、最近無料のオーディオブックの話だとか、えー、無料のキンドルアンリミテッドの2ヶ月900違うじゃない2ヶ月間キンドルアンリミテッドって言われるキンドルの あの、読み放題の制度があるんですよ。それが2ヶ月で199円になってるっていうようなキャンペーンがあったりだとかしてるんで、そういったところを使って、Kindle を実際に取り入れてみてもらって、でプラス読み上げ設定を見てやってみるっていうのもいいのかなと思ってます。やっぱりね、いろいろと新しいアイテムが紹介されている中で、実際にやってみて使ってみるっていうのがポイントになってくるんで、よかったらやってみてはいかがでしょうか。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。